第十章「進歩的刑事」問いあなた方の刑事はかえって民衆の心から信仰を奪う結果になりはせぬか。新刑事と一般民衆何時の疑惑の存するところはよくわかる。我らはこれから右に尽きて十二分に所見を述べようと思う。我らは我らの使命の 神聖なることを信じて疑わぬ自運さえ熟せば天下の民衆は必ず我らの指示に従うに相違ないのであるがそれまでには民衆に対して多大の準備教育を必要とする現在において我らの提唱するところを受け入れることのできるのはほんの少数の尖閣者つまり 一般民衆の選択として、指導者の位置につくべき、少数の先駆者のみに限られる。一体いずれの時代、いずれの国土においても、これに例外はない。旧知識に満足している無知の大衆は、必ず新知識に向かって反抗の声を上げるのが常則となっている。かのイエスとても、 同様の梅め木をなめた寄木細工式の半沙な神学をでっち上げた人たち朝に一条を加え夕に一行を添えて最後に一片の獅子にも似たる虚霊虚偽の塊を作り上げた人たちそれらはイエスを冒徳者とみなし神を傷つけ神の掟きを破る 大罪人であると罵ったかくて最後にイエスを十字架に送ったのである。今日では何人もイエスを神を汚す罪人とは考えない。彼こそは実に外面的の冷ややかなる巨霊虚偽を拝してその代わりに日の光のごとく温かなる内面的の愛を人の心に注ぎ込んだのである。 が当時の当事者たちはイエスをもってみだりに新信仰をこすいして旧信教を覆すものとなしこれを卓形に処したのであるイエスの徒弟の時代に至りても一般民衆はなおいまだイエスの真の啓示を受け入れるだけの心の準備がなく徒弟たちに対する迫害は なく繰り返されありとあらゆる残バの雨が彼らの上に降り注いだ。いわくイエスの徒弟どもは極端に宝珠無機率なる知れ者である。いわく彼らは赤子を殺し直前に乗せる鬼どもである。今日から見ればほとんど正気の沙汰とは受け取れぬような圧政が。 彼らのの上に放たれたたれであったがこれは一人当時に限られたことではない。現在我ら霊界の使徒に対して向けられる世人の疑惑当局の圧迫とてもほぼこれに等しきものがある。ただし核のごときは人文史上の上昇的事象であるから諦めねばならぬ。 新しい真理に対する迫害は宗教と言わず科学と言わず人類の取り扱ういかなる原野においても例外なしに行われるのである。これは人知の未発達から発生する必然的帰決であるから致し方がない。耳慣れた者ほど俗受けがする。これに反して耳慣れぬ者目慣れる者は。 頭から疑われる